と読む語呂合わせで、応援する、死について語り合う、い, い、死の日、として知られる。だが、今年は、そんな名称とはかけ離れ、各方面のファンにとって散々な1日となってしまったようだ。凄まじい日でした。まず、乃木坂46で絶大な人気を誇る斎藤アスカさんが、夕方に公式サイトを通じて、年内いっぱいの活動終了を報告。 自身のブログで、乃木坂46での11年間を、奇跡の連続みたいな日々でした、と振り返り、周りへの感謝を伝えました。卒業コンサートは来年開催の予定だといいます。このニュースと前後して、タレント中井正宏さんの1ヶ月休養が発表されました。 ここ最近、体調不良で番組を欠席することの多かった永井さんですが、医者や番組スタッフと話し合い、1ヶ月ほど休むことを決めたと言います。5日のレギュラー番組で休養報告をしましたが、症状については、ユーモアを交えて話せるようになったら、と名言は避けました。それだけではありません。 4日夜にはキング・アンドプスの平野志陽さん、岸優太さん、神宮寺優太さんの3人が2023年にグループを脱退ジャニーズ事務所を退所することが発表されました。残った長瀬廉さんと橋海人さんは残って活動を続ける方向だといいます。エンタメライター。 休養が続いていた中井はまだしも、斎藤卒業や金プリ3人の脱退はファンにとって寝、ね、耳に水だ。ファンの受けた衝撃は察するにあまりある。だが話はそれだけではなかった。アイドル界隈だけではないんです。ソーシャルゲーム。 キララファンタジアが2023年2月28日をもってサービス終了。アイドルマスターシダムも2023年1月5日にサービス終了すると4日に発表されました。アニメ界隈でもダメージを受ける人が続出し、カオスな状況になっています。前でエンタメライター。SNS では、憂鬱すぎる11月4日マジアクムの日や、 斉藤飛鳥の卒業派用と金プリ平野岸神宮寺の脱退発表がある11月4日どう考えてもいい死の日じゃない。シダム、斉藤飛鳥ちゃん、金プリ。これがいい死の日トラウマじゃねえか。昨夜あらゆるジャンルのファンが眠れない夜を過ごしんだろうな。斉藤飛鳥卒業、中井雅宏一時休養、金プリ脱退。1日に速報が3本出る以上。